それでも片思いは続くのでしょうかどうも、政治いろいろの学部です。10月19日の北朝鮮弾道ミサイル発射がなおも記憶に新しいところですが、北のミサイル発射について興味深いデータが出てきました。2021年、 10月25日付、中央日報からの引用です。北朝鮮のミサイル発射回数が、パククネ政権より、ムンジェイン政権で多いことが分かった。ソ・イルジュン議員が25日、国防部から提出を受けた資料、過去10年間の年度別北朝鮮ミサイル発射現況によると、北朝鮮は、ムンジェイン大統領が就任した 2017年5月10日から今月19日まで計35回のミサイル発射挑発を観光した。パク・グネ前大統領の在任期間には計26回発射した。ムン・ジェイン政権の発足後、北朝鮮の最初のミサイル発射はムン大統領の就任から4日目だった。北朝鮮は2017年5月14日に 中距離弾道ミサイル IRBM に分類される火星12を発射したのに続き、同年末まで計10回もミサイルを発射した。対地間巡航ミサイルが1回、残り9回は大陸間弾道ミサイル ICBM など、すべて弾道ミサイル発射だった。野党は、ムンジェイン政権5年の対北政策が失敗したという 暴衝と主張したソイルジュン議員は、南北平和を最大の知的と自慢した政権で北のミサイル発射回数はむしろ増えたとし、ムン大統領が推進してきたこれまでの対北政策は見せるための平和賞に終わったと批判した。とのことで、いかがでしょうか。気に入らないことがあるたびに、 ミサイル発射している印象の北朝鮮ですが短い期間にこんなにもしょっちゅうミサイルを飛ばしていたんですね改めて驚きです北朝鮮としても全くの気まぐれでミサイルを発射しているわけではありません発射回数の数字を見てもわかるように朴槿恵政権下とムン文在ン政権下では北朝鮮側の対応にはっきりとした差があることがわかりますこれはすなわち ムンジェインが北朝鮮から甘く見られている、舐められていることを意味しており、ムンジェインが就任以来掲げる南北和へのメッセージが完全に空振りしている状況を表しています。ムンジェインは顔を真っ赤にして怒るでしょうが、北朝鮮にとってムンジェインは怒らせてもいい存在なのです。キム・ジョン・イル時代からならずもの国家と言われ、 無法地裁と恐れられてきた北朝鮮ですが、こと対外政策に関しては意外としたたかな目を覗かせています。ギリ中の数字を見てもわかるように、北朝鮮は韓国の政権が交代するタイミングではミサイルの発射を控えています。これはムンジェイン政権であってもパクグネ政権であっても変わりません。つまりこれは北朝鮮がしっかりと 韓国の出方を伺っていいるととうことです政権交代時といえば自分たちの要求が最も通りやすいタイミングですから北朝鮮としても第一印象を少しでもよくして予想行きの顔を見せておこうかなといったところかもしれませんもちろん朴槿恵政権時代の韓国と北朝鮮が格別仲が良かったというわけではありませんが それにしても、ムンジェイン政権になって30発以上もミサイルを発射しているというのは、現在の南北関係を考える上で示唆的ではあります。韓国憎しのスタンスを一貫して崩さない北朝鮮ですが、南北融和ムードが高まった2018年にはミサイル発射を抑えています。しかし、融和ムードも一時的なもので、2019年には 発発発のミサイルを発射2020年以降も軍事的な挑発は続いていてます文在寅政権に入り北朝鮮がミサイル攻勢をより一層強める背景には大国アメリカの存在があります現時点で北朝鮮は韓国からアメリカ軍を追い出してくれるなら非核化に応じてあげてもいいよと言っていますただしアメリカ側は北朝鮮に 一貫して無条件の非核化を求めており、両者の思惑は完全にすれ違っているんです。つまり、北朝鮮は韓国を通じてアメリカの反応を伺っているのであり、間に挟まれた韓国はどうすればいいかわからず、ただただおろおろするばかり、朝鮮半島を取り巻く情勢をまとめるとこんな感じになるでしょうか。北からは、アメリカを説得して支援を引き出せと迫られ、 アメリカからは、ならず者 の, の北朝鮮をうまくコントロールしろと詰められている韓国。絵に描いたような板挟みでかわいそうな気もしますが、元はといえばムンジェインの不甲斐なさが招いた状況ですから、同情のうちはありません。北朝鮮のミサイル発射が増えている背景としてはもう一つ、軍事技術の進歩があります。内容が内容だけに、進歩という言葉は使いたくないのですが、 ここ数年の北朝鮮のミサイル制度の向上は無視できないものがあります。つい先ほど北朝鮮で行われた軍部の展示会でも、火星17と名付けられた新型移動式大陸間弾道ミサイルの詳しい性能が公表されましたし、最長 1500km の飛距離を出せる巡航ミサイルの存在も既に明かされています。さらに、 マッハ5以上の発射速度をキープできる極超音速滑空対ミサイルの実装も着々と進められており、日本やアメリカすらも実用化していない最新兵器として世界的にも注視されています。それだけでなく、パレードでも公開されていない未知の兵器も密かに準備しているという情報があり、北がいよいよ本物の軍事要塞化に向けて突き進んでいることが伺えます。 韓国と北朝鮮の長引く緊張関係はもちろん、日本としても他人事ではありません。北のミサイルのほとんどは日本も軽く射程圏内に捉えていますし、韓国への流れ玉がいつ飛んでこないとも限りません。また、アメリカが北朝鮮と仲の良い中国に圧力をかければ貿易摩擦が再び加熱し、輸入・輸出の面で 日本にも手痛いとばっちりが来るはずですさて、気になるのは韓国の対北政策の今後です。現時点で、与党共に民主党はイ・ジェミョン氏が公認候補に、野党はユン・ソン・ギョル氏が公認候補に近いと言われており、それぞれに対日対北政策を表明しています。大まかに言うと、イ・ジェミョン氏は、ムン・ジェインの 親睦政策をを踏襲すするるとと語っててておりユンソンソギル氏は北に対しし強硬路線を取ると公表しています日本としてはとにかくアメリカにも北にもまともにものが言える対話のできる大統領を望んでいるだけなのですが大統領選を見る限りそれは難しそうですねということで今回の動画は以上になりますご視聴